はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕がいつもお世話になっている、定商券さんっていうお店がね、いろんなお店とね、今コラボメニューをやっておりまして、今回ね、僕の大好きな、高鍋さんとコラボするということで、事前に購入をさせていただきまして、そちらのメニューの紹介ができればと思います。で、そのコラボメニューの内容なんですが、まず、 こちらの軽食系さんが作った二郎系のスープに鷹の目さんのね自家製麺が合わさったメニューになるみたいで今日はねあのめちゃくちゃ楽しみな回でございますということでまたね今日は二郎系のラーメン会になりますんでずるずる元気にすすっていきます大きくいくのはね、まあ、ニンニクだけなのでこちらを手っ取り早く刻んでいきます とということでにんにくの方が完成とはい続いてもうお鍋の方は温まってるのでまずねもやしを入れようもやしそしたらもやしをドンとよ し, よ し, よしこんなもんかなもやしが終わったんで早速スープを温めてまいりますよいしょはい で早速ね麺を投入していきます高上さんの自家製麺はこんな感じですねは い,、はいはい、いこれをねいい感じにいい感じに出ていきます<笑>またこの坂上さんの麺がうめえんださあ早くいてよしじゃあそろそろ麺もいい感じですかね麺揚げだ麺揚げははははい、はい、はいいやった よしはいで最後に盛り付けですねスープの中にちょっとチャーシューが入っているので沈まないように先に麺を入れちゃいますよいし結構ねスープの方がこう見ると乳化してるタイプですねうんうまそうう、えーえー、豚もめうゃうちゃ入うてうこれがう後うんうううううううううううううううううううううう ちょっと豚を整えましてあのね箸で持つと崩れちゃうぐらい柔らかいよ、これ、豚肉が。めっちゃうまそうなんだけど。で、ここに野菜を、えっと。最後にね、これ買ってきた卵を並べますって、で、ニンニクと。うわ、うまいよ、これ絶対うまいよ。はいってことで、こんな感じで完成でございます。 早速ね、向こうの方で食べていきますはいってことでね完成してこちらの部屋へ移ってきましためっちゃうまそうもう食べよう伸びちゃう<笑>いただきますまずはこのスープからいよ、うんうん、あ何これ うーんますごい乳化してるんですよ。トロトロで、濃度もあって、豚感が強いんですけど、ちゃんとね、醤油がいて、うん、キリッとしてるんですよね、不思議と。うーん。そしたら、はい、見て、見て見て。鷹の目さんの自家製麺を。 うまっあこれうめえわちょっと豚もこれ見てこの豚トロトロなのプルプルで。 いいね、うんスープの系統はそ の, 高の目さんとやっぱ違うから高野目さんの麺使っていてもやっぱ全然印象が違くてまあ醤油感もあって脂、まあ、感もねすごい強いので麺の甘みとか香りがねすごい際立ってる。 普段のね鷹野目さんのやつだとスープがね結構骨感が強かったり肉感も強いんですけど今回のスープはその脂感がすごく強いのでよりね普段いただく鷹野目さんのラーメンよりもまろやかになってるしかといって軽症犬さんのグループのその二郎系の店舗に出してる二郎系ラーメンともまた全然違くてこれめちゃめちゃうまいよ。 ま, またシャキシャキ野菜が合うわこりゃうめえぜこれは間違いなくおにぎりあったほうがいいこれをちょっとスープと一緒にうまいな。 合う、めっちゃ合ううんこれね買う方は絶対にご飯は用意してくださいめっちゃ美味しいですよこれ。<笑> 卵うん あ, あ今日もうめえ<笑>うんうん のおにぎりもうんうんうまいそしたら一度一味も。 投入してうわっ、絶対合うもんな、これ<笑>、ね。甘みがあるので、こういう辛みがちょっと加わることで、後味もね、締まってね、余計にね、うまく感じるよ、うん、絶対やって。 うん、もうそろそろねこの子行かないとと思いまして。 香さが絶対あると思うので、よ、キリのクリームチーズ、これ入れてみよう。うはい。<笑>ちょっと細かく細かく<笑>と麺と一緒に。よっ。 トハチのさ、クリームチーズの風味たまんないね、うん<笑>うんうん、そしたらちょっとそろそろ生卵さんいっちゃいましょう 絶対うまいやつですねこれは<笑>うま<ー>い<笑>やっぱいいな卵。 結構ね、高野さんのこの自家製麺が、ちいれがあるので、卵とかね、スープをね、よく絡めてくれるんですよ。う, ん、うまくないわけがない。 リーを追加で入れようはい、入れましてでここにこの黒こしょうこの乳クしたスープにクリームチーズと黒こしょうって絶対合いますよね絶対うまいもん いこの組み合わせ、はあ汗がね止まらない熱い、はあ、いやでも残りもあともうちょっとだななくなっちゃう 結構ねその油分とか濃度もね高い分満足感がねかなり高いこれね結構お腹にくるよちょっと最後の直前の小休憩にコーラをんうん こちらが最後の一口でございますふんはぁごちそうさまでしたはい、ということで本日もね無事完食いたしましてちょっとね、お片付けをしてから 別りりを撮っております今回いただいたメニューなんですけれども、販売がね、完全予約制となっておりまして、販売についてはね、軽症圏さんのオンラインショップと、軽症圏さんの一崎総本店の方でのお引き渡しのみとなるそうです。で、予約の開始日なんですけれども、僕のね、この動画の公開日と同日にね、予約販売が始まるそうですので、購入を検討されている方は、軽症圏さんのオンラインショップ、もしくは Twitter のね、各店舗の公式アカウントがありますので、そちらをぜひご確認ください。